そか持ってくおべんとうつ作りてから肉と魚をいっぺとってきてほしいだ肉と魚だな任しとけどんくらい必要なんだそうだな欲しいのは欲しいのはこれでぜんぶは我应早く集めてこねえとなよしこれで全部だなきちんとこへ戻るか。 材料集め頼むだぞ。父、弁当の材料こんなとこでいいかもう持ってきてくれただか。さすがご空うさだ。<笑>父の弁当楽しみだな。<笑>腕によりをかけて料理するからちょっと待っててまあ<笑>、对老婆のおくれ。<笑>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 みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな父の弁当は楽しみだけどこの運転中の苦手なんだよなぁ車牌の模様みんなで均等に乗って行ったら楽なのによ均等運で行ったらドライブになんねぶそれに車の方がムードがあっていいべさそんなもんかそういうもんだふふ<笑>悟空さ 初めて会った日に二人で均等羽に乗ったことを覚えてるだかはい、それによれてもらえればもちろんだ馬匠戦を仮に亀仙人のおじいちゃんに会いに行った時のことだろう。なん だ, んだあの時、ほら悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただほそうだったんかんだ今になってみるといい思い出だべ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 えっお父さんですか お父さんはたった今お母さんと出かけちゃいましたけどえー、もうタイミング悪いわねあのどうかしたんですかうんあのね今うちでクリリン君が連れてきた人造人間を修理してんだけどさ頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで調べてみたら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 さーて、あとはこれを頭に入れればばっちりなはずさてどうかしら俺よし動けたわねあんたは名前は言える名は十六号人造人間十六号だそうか 俺はクリリンに連れてきてもらった修理してもらうためにこの時、16日の炸弾は散られた OK! 記憶回路も順調に動作してるみたいね成功じゃなやったやりましたねお前たちが俺を直してくれたのかありがとうレイ何別に構わんよ それにそこのご飯くん君も手伝ってくれれば修理は完了せんかった。ご飯。ご、こんにちは。ソンご飯。俺の記憶データにある存在だ。ソン国うの息子だな。ちょ、ちょっと、ソンくんの息子だからって暴れないでよ。そんなことはしない。俺の目的はソン国うだけだ。息子は関係ない。あ、そう。 そういうのはあっさりしてんのね、うん、じっと見つめてなんだ連載博士なんだねこの体どこまで治っているか動いて確かめたい近くの森に行ってもいいかうんうんまあ構わんが孫悟飯お前も来てくれるかもしもの時に備えてな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 体の調子はうん悪くない完全に治ったとみていいだろうそれはよかったですねあのあ<笑>あのあなたは動物が好きなんですかああ彼らは俺に安らぎを与えてくれる僕も動物は好きです将来は 学者になりたいいと思ってるくらいですか、ね、でそれはいい夢だ。お前ならいい学者になれるだろう。あのあなたは本当に僕のお父さんをこ殺すつもりなんですかそうだ。それが俺に与えられた唯一の命令だ。それ以外には何もない。だから俺は。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 戦いを好まない俺はそういう意味でも欠陥品だ。そそんな。俺は。はは。こんなとこに集まってやがったか。な。なんだお前たち。そいつらをこっちに渡しな。毛皮にして高く売るんだからよ。なんだと。<笑>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 阿姨你们啊！啊啊啊啊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 でも。お前も俺と似たものを感じる。えさあ、そろそろ戻る。あまり時間をかけると、博士たちを心配させてしまう。はい。そっと、十六号さんが似てるどうだったね完全に元通りになっていた。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 大したことはしてませんけど遠慮することないわよせっかくだし、泊まっていきなさいよははぁ、あ、16号文章んご飯のやつなかなか来ないと思ったらブルマンちに行ってたんかんだ 今泊まってくるって連絡あっただよ。ブルマ山地はお金持ちだからな、きっとすごく美味しいもん食べさせてもらってるだよ。悟空さん、羨ましいんでねべか。ああ、いや、先は整悟天出る。羨ましいっちゃ羨ましいけど、オラには父の飯があるからな。わあ、幾つ講義あ悟空真い。やっぱオラ、父の飯が一番うめ味と思うぞ。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 <笑>父ピッコロおめえってまた。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 地球で使っていたものを使えばすぐにでも復活できますよいいぞじゃあバッチリじゃねえかそれで叶えられる願いはナメック星と同じ三つなのかはいではあの時のように一つの願いでたくさんのものが生き返ったりすることはできんのかえそういうのはなんとか最初の調整でやれないことはないんですが叶えられる願いが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 好咁今集嚟呢度先喺咗呢条片嘅留返嚟畀你唔使嘅片即係咁记得訂閱我 chanel 咁记得订阅咁下次出片準時收底，好我哋下次见拜拜哇哇哇哇